が私の力守り切ってみせる邪魔はさせません去りなさいこれは大仕事かもねさあこれから切り込みますその一瞬が命取りです 見ようこれが私の権疑ですとっておきの技術です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 りさあさあ行くよ小豆だから手甘く見ないでこれが私の全力ですこの一振りで終わらせます任せてねマルフとお見通しです後期をものにしてこそですよ れここですて消し去る遅すぎます一瞬の隙が命取りです。 たるまい怪我させない俺が正義なんだ悪者は引きちぎっちゃうぞ我が奥義を見ようさあ滅びろやあそこだ消えろ 嘘 天下サッチあり主に天下の道を主君のために倒してあげる今日もご祈祷したんだからそれそれそれそれ死死存存私が守る終わらせますすべて 響いて渡私の。 この拳で私の思いを伝える届き者めせいこここから先は通さないあげるぞ流れが来たな私の戦略をお見せしましょうさあ の実力や。行くぜ、うん。遅い。僕らこの一滴だけシュラとなる。気付てごめん。我の現実その身に刻め。さあ行くぜ。崩れろ。 リードを不覚悟い、えー、遅いごう 準備は整ったぞせったや死んじゃえ時は金なりです地獄の沙汰も金次第です 邪魔の罪はいかほどだ許しますヘイとやってドーン狸戦誰だろうとぶった切ってやるぜ千枚抜き私の全力です目にもの見せてやろう連れ、あだばな お仕事なのでぜひもなし行くぞこれでダメなら私は逃げる抜山外星抜本則減乗者必須闇に溶けるがいい必殺デッカ すきなみちかけのように静かに、鋭く。